強い等星になり君のところの一等賞高速よりも高速で走り抜けるタライエクスプレワンツーワァイトネック完了走馬すべてダンスホールまで振り落とされたこの電車少々荒っぽいか速いぞマミっケイ、まあ、ラビット系だあなたも寂しくね闇道第線ローでも変えていこう欲しくな未来を変えていこう最低公路最低公路でも最高階段入っていこう意にかけめくらい最後発生エクスプレタイのーピントの際ーー先いざピったそ 「宇宙の海」「グー」「ぴったりだグー」「みんだってひいきれないスターライフ」「足んないひょうの足んものが見てみてみたくて」僕「僕は走るよ僕は走るよ僕は走るよ僕は僕 は, 僕はスルスル」「夢を運ぶよ一等星になり君のところへ一等賞」「高速よりも高速で走り抜けるスターライフ」 「夢を運ぶよ一等星になり君の心は一等賞」「衝突よりもくで光る夜を駆け抜けてきた」「アライスエクスプレス」「ワン君に会えてよかった」「それが光のように一瞬だって超早く会いたかった」